こんにちは平山茂です今日は7月23日金曜日でございます現在時刻は3時3時じゃないですね12時50分ということにしときましょうかね12時50分でございます金曜日でございます、えー、今日もねお仕事という方はお疲れ様でしたお疲れ様です、えー、そしてねあのスポーツの日ということでお休みでお出かけ遊んでらっしゃるという方はね楽しんでますか 楽しんでますか今日はオリンピックの開会式ということでこのメモリアルな日にね久しぶりにテレビでねちょっと開会式をじっくり見ようかなと思っております今回のね開会式はどういうね演出があるのかななんてこういろいろ思いながら楽しみなあれあれなんか飛行機が近づいてくるぞ。 123455機5機並走してなんか煙出してるあれなんだもしかしてブブブルー ブルインパルスだね。見れたね。ここは名古屋です。映像は借りました。映像は東京の先輩に借りました。ありがとうございます。ブルーインパルス見たかったぜ。東京行きたい。オリンピックが見たい。八尾も見たいだろう。<笑>本当にね。 見たかったー八兵衛元気だねーおほっモリモリだっていいねー皆さん大丈夫ですよ大丈夫大丈夫さあ夏を夏を満喫楽しみましょう 暑いですけど熱中症にだけ気をつけて楽しくいきましょう楽しくそれではまた明日お会いしましょう平山茂とおやすみなさいバイバイ